ソーードアートオンンライン今後ゲームにおいてあらゆる蘇生手段は機能しないヒットポイントがゼロになった瞬間諸君らのアバターは永久に消滅し諸君らの脳はナーブギアによって破壊される何なのこれ全然分からないっゲームから出られないなんてそんなことがあり得るの本当に生死に関わる極限状態では。 自分が生き残るるためにどんな行動だだって取るだろうでもそんな状況で現れるのが人間の本性だとは限らない俺と組まないかキリットこれがあなたの名前すぐに町を出ようこのゲームを一刻も早くクリアするために私たちは強くならなくちゃいけないデータテスターかどうかは問題じゃない 彼女がどんな人間なのかそれは君が知ってるはずだスイッチこのゲームをクリアするんでしょまだボスは倒れてない一緒に生き残ろうたとえ怪物に負けて死んでもこのゲームこの世界には負けたくない